ハ探しかける10の質問ーーはいということでやってまいりました金曜定例10の質問でございますなんか最近すっごい女性多いなーって思いながら私やってるんですけれどもね本日も可愛いゲストさんにお越しいただきました、えー、本日のゲスト元方セイラさんですどうもセイラですよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたします<笑>なんかすっごいねなんか笑ってるんですけれども なんかこう教わったらねみんな突然笑い出すんですよねう な, んす な, ん、うん、なんでなんでしょうね<笑>まあそんな感じでねやっていきたいなって思うんですけれども<笑>、えー、この10の質問でございますけれどもまあルール単純でまあ10 個, の10個質問がありまして、まあ、1個10秒で答えていくと非常にシンプルなね、えー、内容の動画でございますけれどもね、はいえー、要求されるのは頭の回転と口の周りということで、はい、どうでしょう 頭と口、回りますすか絶対回らないですうーんまあけど結構政治立ってるんで多分大丈夫です<笑>はということでということでしてまいりましょう<笑>はい、まあ、じゃあまずお名前を教えてくださいせ、はいらです生年月日2000年6月20好きな食べ物チョコレート趣味音楽聴く最近あった面白いこと 今までにあった恥ずかしい思い出。え、そんなあディズニーランドで迷子になって放送しちゃったこと。こ<笑>んな時にするこ と, <笑>と。おたる行ってオルゴールとノルグルを聞きに行く。旅行するとしたら行きたい場所。U.S. で。一億使えたらどう使う。貯金する。今後の目標。ラッセル。<笑>はい、ありがとうございます<笑><笑>、うん。最近あった面白いこと特になし。ないですね、特に。うん。 特にないですなるほど初めてですねこの動画シリーズやってて特になしって言った<笑>、うん、そんなこと思いながら聞いてたんですけれども今までにあった恥ずかしい思い出でディズニーランドで放送された迷子になって放送されたそうですねなんか家族で行ってて待ち合わせしてって言ったらいなくてそ、はい、したら単純に私が場所と時間間違ってて、はい、放送されましたああディズニーランドで、はい、あの広い<笑>広いディズニーランドで いやキャミそれって何歳ぐらいってるっだいうこと恥ずかしかったんですよ泣きそうになったりとかもすしああなるほどえ当時携帯とかって持ってなかったんですか持ってたんですけど、はい、出なかったんですよねひたすらかけてもああ多分ずっとだから迷子になっちゃいました なるほど、あの携帯は出ないけど迷子センターには行かれてたというあ違うんです私が泣きそうになって1人でこれキラキしたどうしたのって来てくれて連れてかれましたなるほど、はい、ありがとうございます<笑>あそういえばなんかさっきあの、生年月日も聞いて思ったんですけど、はい、初めて2000年代来たなーってこのシリーズゲームベイム・はいビーですご、はい癒やされたああ い, い,、ね、いやもう若いですね今何年生くらい おじゃあ、学校が確かあれだもんな、はいえー、と確か専門そのま直結だもんな、高3の今はもうか本当にダンスとかでも本当に精いっぱいいうところで、はいはいまあ、いい青春を送ってるとそうですいうことで。はい いいうん、じゃあ、あの、今後の目標もね、ダンサーということなんで、今も、せい、青春ピッカピカ、ピッチピチ、どっちだっけ、よく覚えてないけれども。<笑><笑>あの、そんなね、えー、ピカピカで、うんピカピカ<笑>はい。青春ピカピカ、<笑>セイラさんの将来にも、えー、期待して、ええー、の相撲を締めたいなって思います。<笑>えー、今日の十の相撲、<笑>セイラさんですした、ありがとうございました。<笑><笑>将来も期待してて<笑>あ。あれ、NHK か だってもう、だいぶ年取っちゃったんだもん、ね、将来も期待してお別れしたいと思いますって<笑>そんな締め方ある<笑><笑>教育番組みたいでしょ期待しないで応援してやれいやそうだよ応援してあげなさいよ<笑>期待してますとか言ってこんな<笑>そんなのないよね<笑><笑>ダンサーになるのを期待してます まあ、こんなコーナーです。す<笑><笑>こんなコーナーナです